ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。総鉄線の新型を見に来ました。ここは新宿駅南口のサザンテラスです。黄色のラインの電車は総武線です。新宿駅の隣にある代々木駅がここから見えます。画面真ん中に止まっている電車は E353 です。オレンジ色の中央線が来ました。 画面右側には、緑色の山手線が走っています。あ、画面奥に、相鉄線の新型車両が来ました。埼京線と新宿湘南ラインと直通だから、奥の線路を走ってるんですね。 横浜ネイビーブルーは思っていたよりも濃紺色ですね。戦闘車が見えてきました。ライトがかっこいい。次回は反対側から撮ろう。中央線が走ってきました。相鉄線が見えなくなりましたね。 今日はここまでご視聴ありがとうございました